今回は HG シリーズゴジラ11をレビューしてみたいと思いますこちらがミニブックの表紙となっておりますゴジラファイナルウォーズのポスターのゴジラですねが載ってますでこれがえと一応50周年ゴジラ50周年ってことと HG シリーズ10周年そしてゴジラ1からスタートした数字がつくシリーズで一番最後のゴジラ11となっております ラインナップとしては、まずこちらファイナルウォーズのゴジラ、そしてファイナルウォーズからガイガン、同じくファイナルウォーズからカマキラスとクモンガ、ファイナルウォーズからモンスター X、えー、ファイナルウォーズからラドン、そしてファイナルウォーズからラストのファイヤーモスラとなっております。まずはファイヤーモスラから見てみようと思います。こちらはゴジラ10に出てきたモスラと同じ形をしておりますが、 塗装のところで、塗装というかもう、そもそもこちら、クリアバージョンになっているので、えー、だいぶ、もう様子がおかしい、おかしいじゃない、えっと、違いますね。なので、羽とか、ボディとか、もうすべてがこのクリアになっているので、このちょっとオレンジ、ピンクみたいな、なんか、んかそういうグレープフルーツありますよね。そんな感じの色をしてます。 で、彩色も特に、あの、こう細かなところ気にならないっていうのが、なぜかというと、これがやっぱりクリアだから、えー、もう、これはこういうものなんだっていう感じはしますね。なので、裏も表も特に細かい模様の彩色はされてなくても、これはこれで美しいと思います。で、この、得意とするこのふさふさのところは今度はゴールドになってるっていうところもすごいいいですね。で、あとはこの、 この付け根のところが白い、白い塗装も入っていて、かなりこの黒との、あのー、コントラストはすごいいい感じになっております。で、このゴールドのグラデーションとかもすごいいい感じですね。うん、うん、うん。かっこいい。ここから見るとこんな感じですね。うん、次はラドンですね。こちらはかなり大きな。 作りりとなっております一番 身, 身長が高いですね。身長が一番高い。でこのラドンのすごい目があのかっこいいですね。初代ラドンのような雰囲気をちょっと醸し出しながらも、もボディはあのゴジラバースメカゴジラのファイヤーラドンのようなところもあったり、いろいろ混ざっている感じがします。このフォルムが一番かっこいいかなと思います。で後ろも なんかもう若干本当に人間が入るぐらいの人間の形をしてますね。人デンジャーみたいな感じうん。してますね。そこにちょっとこう、なんかグラインダーがついた感じの感じなんですけれども、まああの、すごい、これは、このラドもすごいいい味を出してます。塗装はとってもシンプルで、あんまりその、なんだろグラデーションとかもなく、本当にこの色とこの色。 とかあとこの爪の色あと目の色くちばしの色とか本当にシンプルな、あのー、感じになってますがまあこれはこれでいいと思いますはいこちらがモンスター X となっておりますこちらはゴジラファイナルウォーズのラスボスなんですけれどもあんまり僕の世代でもゴジラファイナルウォーズまで見た人はあんまりいなくて、えー、ちょっと知名度は低いですね、あのー、顔がこう3つに分かれて背中に骸骨 頭に骸骨となっております。これがあの、ちょっとカイザーギドラになるんですけれども、すごい、その顔の作りとかはすごいこだわりはありますね。ちょっと人型でちょっと微妙な感じもしたんですけど、僕はあの、あんまり映画見てて、あの、結構強ざめして見てましたけれども、まあ好きな人は好きらしいですね。で、これはなんかジオラマがちゃんとついてていい感じですね。うん。なんで、あんまりジオドラマがついてる。 えー、シリーズ、何この HG シリーズでジオラマが付いてもあ ん, なあんまり多くないんで、これはこれでかっこいいんじゃないですかね、うんうんうんはい。次はカマキラスとクモンガですね。こちらもファイナルウォーズに出てきたんですけれども、一瞬で殺されてしまった怪獣たちでございます。こちらのカマキラス、すごいあの、劇中に出てきたあの CG のカマキラスとすごい似てて、なんかこれがガチャガチャになった、なんてん、ね、なんかすごい、そのまんま商品化されたって感じで、 かなりり満足しておりますでこの羽のクリアなところとか、あとこの4つにちゃんと羽がこう分かれてるところとかもすごいかっこいいですね。でお腹の作りもすごく、あのー、なんか、なんだろう、腹広カマキリみたいな感じになってますね。こういうのいますよね、こういうカマキリ。なんで、かなりいい感じにできてると思います。で、クモンガの方はちょっと手抜き感がありますね。でも あの、塗装もシンプルですし、目も、そんなんだ、目、こう、雲って、8つあんのかなだけれども、1個しか、あ、2個か。このブルーで2個しか塗られてないですし、お腹のところも本当に、うん、なんか、このガチャガチャオリジナルカラーみたいな感じになってます。うん、シンプルです。が、まあ、セットで来たんで、 いいいんじゃないですかねおまけレベルで。で、次がガイガンですね。こちらがファイナルウォーズ版のガイガンこれはかっこよかったですね。もう、ファイナルウォーズに出てきたガイガンはもう、どの商品もかっこいいですよね。もうなんかもう、フォルムといい、もうこのデザイン、色、もうすべてのセンスに置いて、もうなんかもう、らしいとしか言いようがないです。 で、これが、えー、っとですね、まず、この一個一個のこの細かいギザギザとかがちゃんとあの再現されていて、素晴らしいデッとなっております。で、この塗装のところで言うと、この、何この真ん中のところの羽がちょっと塗装を省かれてます。このメタリックさもすごいかっこいいですね。うん。素晴らしい。で、このように、 付属パーツがはいこんな感じでパワーアップ外ガガンになりましたまず特徴としてはこの腕が、えー、カマーではなくてチェーンソーみたいになったのとこの基板のところがギザギザがつきましたなのでこれが最終形態的な感じですね外岸ガガのうんもうこれであのー、もうこれが若干ラスボス感がありますね いっぱい商品化されたぐらいやっぱりとっても人気がある商品人気がある怪獣化ですねやっぱり商品化しても絶対売れるだろうっていうこのデザインこのかっこよさガチャガチャでもすごいかっこよかったですねはい最後はファイナルウォーズのゴジラですねこれはもう体がすごく 痩せていて、いすごく好きにスレンダーとなっておりますで見た目すごいシンプルなんですけれどもこのゴジラのこのボディのくぼみとか、えー、この皮膚の作りとかあとこのマットなこの色彩もすごく魅力的だと思いますで口とかも顔もいい感じの顔してますねうん で目がこの、なんだろう、白目はないんですけれども、もうこの、黄色い感じの、ポチッとなってる感じの<笑>、ゴジラの目もいい感じになってますね。本当に、ポチッとなってるだけなんですけれども、遠くから見ても、あんまり気にならないっていうか、なんかむしろこれが、すごい、あの、怖い、怖いゴジラの印象をすごく醸し出してますね、これで。 正面からもいいですし、横からもかっこいいですし、なんか、どのアングルから見てもかっこいいですね。うん。すごい、かっこいいな。こんな感じでゴジラ11をレビューしてみました。これがゴジラ1からスタートして、えー、数字がつくシリーズではラストのものでございました。で、えー、このシリーズはとっても、なんだろう、シンプルでしたね。なんか、うん。 うん他の怪獣も結構シンプルな感じでした。海岸ぐらいですかね。海岸とファイナル、うん、ウォーズ・ゴジラぐらいかな。あのちょっと詳細 が, にがすごいいい感じだったのは、うん。あまりこの映画が大してあの自分は好きではなかったんで、なんかちょっと、なんか踏んずり返って見てた気がします。まあ、あの怪獣好きと子供とアメリカ人とか喜ぶんじゃないですかね、こういうのは。うんまあでも うん、なんか、もうちょっと、新ゴジラ VS デストロイヤー的な、なんかもうちょっと、あの、ヒュ、うんもうちょっとシリアスな感じで終わっていただきたかったんですけれども。なんで、ちょっとあんまり、うん、ファイナルウォーズは未だに何度見ても好きになれないですね。ということで、この HG シリーズは、えー、こちら、11をもって、とりあえず、ー、終了となります。では、以上となります。ご視聴いただきありがとうございました。